こんにちはマレーシアペナン島からナオコですこの番組ではペナン島の美味しい情報や皆様のお役立ち情報を配信していますチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたしますさて今日はペナントータンジョンブンガーにありますホワイトクレーンさん日本食屋さんを訪れてみましたこちらではローカルマレーシア人がプロデュースする美味しいお寿司が堪能できますさてマレーシアでいただけるお寿司とは どんななものなのかまたお値段はどれぐらいなのか検証してみましょうではどうぞはいということで今日はダンジョン文化のホワイトクレーンさんにお邪魔をしています ここはですね、あの犬と一緒にこの外のテラス席に座ることができるのでよく利用させてもらってますちなみに店内はこんな感じになってますつまみの感じでいいんですよねこっちが握、ね、りがあってでこういう握りもなんかちょっとした感じで 気軽に頼めるというかそういう構成になっているのでやっぱり海外にいても握りとか寿司とか食べたいんですよねさあ来ましたよ<音楽>さあどれから食べようかなやっぱり一番好きな うん、このわさびマレーシア人とか特にチャイニーズとかってこのわさび大好きですんごいね特大盛りにしてくる傾向にあるのが私的には嬉しい。 左の粒が大きい方が飛びコ、で右の粒が小さい方がおそらくエビコだと思われます。で飛びコ、ちょっとだけねわさびを入れたら美味しい。美味しい。続きましてエビコ。やっぱね寿司は手で食べたいし。 口の中で。こう、プチプチと。なんか弾ける瞬間はすごい。で、このわかめ。うん。なんだろこれ。わかめ。たぶんわかめ。 いいですか この、なんか照り焼きっぽいような感じのお味、なんか不思議なお味、だけど。まあ、これは、これでいいと思います。ごぼうフライです。うん。なんかごぼうがかなり薄くスライスされてて、これはお見事。うん、マグロのカルパッチョ。 色も素晴らしいです。これはもう言うことなし。こんにちは。こんにちは。シェフのスティーブンさんです。よろしくお願いします。スティーブンさんは日本。ジャパン日本。いや。うん。で、ラーメンを食べて。い、yeah. や。え？大阪。 はい。 嬉しいの？キャンディーと一緒